第3位、菊池風磨、セクシーゾーン、44票。3位は、セクシーゾーンへの、菊池風さんでした。2011年にセクシーゾーンへのメンバーとしてデビューした後は、嘘の戦争、富士テレビ系、や、GTO、富士テレビ系、といった人気ドラマにも出演。バラエティ番組なども担当し、幅広い分野で活躍しています。 回答者のコメントを見ると番組に出演していた際に実際に身体が引き締まって筋肉がすごかったから長野県30代女性や雑誌の特集で脱いだ写真を見た時に筋肉がすごいと思った大阪府40代女性といった声が寄せられています第2位平野市用キングプリンス92票2位はキングプリンスへの 平野紫耀さんです。期間限定ユニット、ミスターキング v s ミスタープリンスなどの活動を経て、2018年にキングプリンスを結成。テレビドラマや映画などにも出演し、2022年放送の、黒詐欺では TBS ドラマ初主演に抜擢されました。コメントを見ると、平野紫耀くんはゴリラ、褒めてます。福島県、20代女性。 雑誌や TV で上半身裸のような姿を見て筋肉がすごいと思ったため、愛知県30代男性、平野さんは歯磨きしているだけで筋肉がつくと本人が抗原しているほどの筋肉の持ち主、滋賀県30代女性といった声が寄せられています。第1位、岩本賞、スノーマン179票。 1位は岩本翔さんが選ばれました。スノーマンのリーダーを務める岩本さんは筋トレスペシャリストの資格を持つほどの本格派としても知られています。フィットネス雑誌、東山マガジンハウスでも筋肉銀遊指人に岩本翔裏切りの筋トレメソッドという連載を担当しており、トレーニーとしても努力を続けているようです。 自由回答を見ると、普通に鍛えているだけではつかない筋肉のつき方をしてるから、愛知県、30代女性、ターザンやアナンで見るから、岐阜県、20代女性、サスケにも出てるから、三重県、30代女性、といった声が寄せられています。体つきがすごいという意見が特に強調されたコメントが多くスタイルの維持が必須なアイドルの中でも別格なことがわかります。